車事故防止に皆様のご協力をお願いします。 この電車は、は、は、六地蔵行きででです。す。次次東野ー加藤山山病院公益山科ブライトホールは次でお降りください。ゴミのポイ捨てはやめましょう。 改札付近にゴミ箱を設置していますので、ご利用ください。東野、東野です。右側の扉が開きます。扉に手を触れないようご注意ください。 地下鉄東西線をご利用いただきましてありがとうございます。 地下鉄では終日禁煙を実施しています皆さんのご協力をお願いしま す, す<音声><音声>次はなぎつじです山 東武文化会館は、次でお降りください。The next stop is Nagitsuji. Station number 京都立花大学は次でお降りください。 ただいま2番乗り場に到着の電車は六地蔵行きでございます。<音声><音声> 今の電車への駆け込み乗車は大変危険です。事故防止にご協力願います。次は小野です。the next stop is ono。station number T zero four。 「ただいま2番乗り場に到着の電車は六地蔵行きでございます」「ただいま2番乗り場に到着の電車は六地蔵行きでございます」 地下鉄東西線をご利用いただきましてありがとうございます地下鉄では終日禁煙を実施しています皆さんのご協力をお願いします次は第5です第5総合庁舎第5中央図書館は次でお降りください 第5時は次でお降りください。<音声> 第5第5です。す。右側の扉扉が開きます扉に手を触れないい。ようご注意くださいただいま2番乗り場に到着の電車は六地蔵行きでございます。<音声> 事故<音声>防止にご協力願います。<音声> お待たたたせいししましたこの電車は六地蔵行きです次は石田です。This is bound for 六地蔵 the next stop is 伊白 station number t 02。ゴミのポイ捨てはやめましょう。改札付近にゴミ箱を設置していますので、ご利用ください。 石田、石田です。右側の扉が開きます。扉に手を触れないようご注意ください。ただいま、2番乗り場に到着の電車は六地蔵行きでございます。<音声><音声>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 毎度ご乗車ありがとうございました次は六地蔵終点です JR 線、京阪線はお乗り換えです車内にお忘れ物のないようご注意願います The next stop is 六地蔵ステーションナンバー T01 This is the final station Please change here for the JR and 京阪 e Thank you. 六地蔵六地蔵終点です。JR 線、京阪線はお乗り換えです。Please change here for the JR and line. 左側の扉が開きます。扉に手を触れないようご注意ください。 発車間際の電車への駆け込み乗車は大変危険です事故防止にご協力願います